運転手たちに、「あ違いますよ。」って言われたんでしょうん、言われた。で、そも、爆笑した。<笑> こんにちは、サムです。リシャトーでーす。サムアンドリチャードでーす、はい。はい、今日は何をお話ししましょうか今日は2人のドジについて話してみたいと思います。<笑>こんなん毎日じゃん。毎日ド時です<笑>、ね。今までライブの中で少し、ちょこっとこう話してきたんですけど、うん、今日はまとめてあの一本の動画を作ろうと思ってます。 えー、と一本じゃ終わらないかもよ<笑>、はい、<笑>まあとりあえず<笑>、うんまあ、早速始めましょうあ、まあ、はい、ドジっていうよりこう今 思, 思い返せば<笑>面白いなみたいなそんな感じでもいいんだよねはいそうそうそう、うんはい、じゃあまずサムからあの僕のドジについて話してもらいたいなと思いますはいはいあえっ、ー、と僕が初めて台湾へ行った時の話ね、うん 二人でえっ、ー、と鉄板焼き屋さんに行ったのね。うん、でまあ二人でこうこんな感じで並んで食べてって、うんうん。そしたらねリチャードが急にね、うん、椅子から転げ落ちて転んだの。転びました。あ谷のふりしようと思ったの。<笑>でもどうして転んだか皆さんにお説明してください。鉄板焼き屋だから油使うでしょ。 そ, れ そ, の意味あその理由じゃなくて実はね、床ね、うん、あのレストランの人があのワックスで綺麗にピッカピカにあのやったんですねなんかワックスか肉の脂が飛び散ってとかそんなんじゃないな新しいレストランだったから新しかったねそうそうそうで す, すごく滑りやすくって、まあ、自分もね、気をつけながら座ってたんですけど でも知らないうちにもう転んちゃってでもさ、うん、いい鉄板焼き屋さんにしては安っぽい椅子だったよね<笑>そうそうそうそうあのプラスチックのね そ, う そ, う そ, うもうその辺にあるプラスチックの椅子よそう背もたれのないやつねそそそうそうそううううんうん、うんあの、またその椅子に戻って座ったんですけど座った途端何かあった話はこれで終わりと思うでしょうんまた続きがあるのね、うん <笑>これねこんなこと言ったらすんげえ意地悪い二人になっちゃう行、うん、って行って自分たちの隣にまた親子がいたのね、うん、お父さんと子供一人だけだったっけ、うんうんうん、子供がね<笑>リチャートと全く同じように転んだのよ<笑>連続で<笑>そうしたらそれをも何かツボがわからないんだけどずっと笑っててさ <笑>こっちずっとヒヤヒヤヒヤヒヤしてたの も, もうお父さんもこっちチロチロ見るしさだって同じことを連続で怒るんだって思っても見なかったから す, すごいシンクロだったよねあれまあほぼシンクロって感じ綺麗に同じように転んだからね<笑>だからそれは、うん、本当にあのレストランのせいですでもあれがもうちょっとねいい椅子だったら転ばなかったかもよ かな。<笑><笑>また思い出したらおかしくなったでしょ<笑>そうそうそう。面白いから。<笑> う, ん う, んうん。はい。じゃあこれは僕の土地。次は僕がサムの土地について話してみたいと思います。何年前かね、あの二人で箱根に遊びに行ったんですけど、それからね帰り道の電車の中にサムがあのバッグを置いたまま電車を降りたんですね。 焦ったで そ, う そ, う そ, うその時もう新宿に着いたんですで焦って次は何をした覚えてる窓口じゃないけどなんかそうそうそう忘れ物窓口って言えばいいのかなそうそうそうそうそうあそこに行ってはいそれから駅に頼んで探してもらったんですね でもあの時ねいろいろ聞かれるんだけどわかんないのよあの、何号車に乗りましたかとかさ、うんうんうん、でそれを聞かれるからさ余計こっちもテンパっちゃってえっ、ー、とえっ、ー、と,、えー、とみたいになって、うん、ね, でもね、運がよくあの、駅の人がつけてくれたんですね小田原駅までいたのかか。な、確かそうそうそう小田原駅。え箱根箱根湯本駅じゃなかった お田原そうそうそうすごい日本安全な国ですから全然問題なくってそのまま戻ってきたんですね。本当だよねこれもう日本だからだよね、うん、えー、それぞれ自分のあの土地話について自分1個、ね、話してみましょうはい1個だけなのうーん動画の尺が短いのでとりあえず1個足らないです<笑>、はい、じゃ サム<笑>まずサムから始めましょう長野県の霧ヶ峰に行ったのねずっと動画を撮っててでサムは、えー、っと車に乗る時はコンタクトじゃなくてメガネなのね片手にメガネ持ってたのねずっと、うんうんまあ、見えない時にガネかければいいやぐらいの軽い気持ちでね 見晴らしのいいところに行った時にねちょっと一周してみようかみたいな感じでぐるーっとね一周して撮ってたんだけどその時にね な, なぜかメガネを落っことしちゃってさ山の中じゃん混、うん、んだことないじゃん、うん、メガネ壊れてるじゃん、うん、さあどうやって車を運転しよう、うん、このドライブインの中にあるお土産屋さんに行って「すいませんちょっとセロテープ貸してください」って言って。 応急処置してセロテンプでこうね自分たちねバカだなと思うのは2人ともねあのすごく楽しい気分で1周回ろうとした途端落としたんだよねだから天国から地獄に地獄落ちたって感じで本当に天国から地獄だよね楽<笑>楽しい楽しいいかからなんか ああ、そうでだったからさ。<笑>ある日ね、あの雨降っててね、で、あので駅の中で走ってたんですね。ちょっと遅刻しちゃいそうだったから。朝？そうそうそう。うん、で床とかもちょっと滑りやすくって、で急いで階段を降りたら、うん、そのまま転落ちゃったんですね。で足が痛くってそのままあの。 <笑>駅の床にあの多分20秒ぐらいずっと横になったままでした横の嘘転んだままだったので20秒の後ねやっと立つことできて<笑>立ってみたらあれ周りに誰もいなかったんですね その実はその時、電車マター走っってなかったんですよ、うん、でもみんなもう電車の中に行ったんですよ。で僕一、うんうん、人だけ床に 横, 横になってたから つ, つまり多分ねみんな発車間際そうそうそうその時だからその時、ね、もう、漫画やん、それ多分ねみんなね、電車の中で横になっていた僕を見てたと思う。<笑> で僕はその時電車に入ろうと思ったんですけど入ろうとしたら電車が動いてもういっちゃったんですああ注目の的だったね、じゃあそう<笑>この土地ね一生忘れられないですあの前、まあ、高速道路を使ってドライブした時ね、うん、えっ、ー、とね 途中こうガソリンがなくなっちゃったんでサービスエリアにあるあのガソリンスタンドに行ってまあガソリン給油したのねついでだからまあエンジンオイルもそこで交換しちゃおうっていうことになってで一旦自分たち2人車から降りてでしばらく経ってから自分だけ呼ばれてまあ車のところに行っていろいろ説明受けて。 で自分が運転席、まあ、乗ってたのね一番最初のところとの給油するところとまた違う場所に車停めてたんでもちろんねあの給油するスペースのところにたまたまね自分 と,、えー、と同じ色の車が止まってたのね。うん、で自分はまた別のところにいるわけで。 リチャードが出てきてその給油してる車のドア開けたのよ助手席うんそれたら全然知らない人でさでも間違い色だもなんか、運転手として「あっ違いますよ」って言われたんでしょうん言われたでさもう爆笑した<笑>でも<笑>なんか思い出したらすんげえ面白くってさでもで自分もさルームミラーで見てたのよ と何してんだろうまたまた こ, こで<笑>ルームミラーとこうできててサム<笑>ね 夜, 夜寝る時にあのー、実はね時々激しく叫んだりあるいは蹴ったりするんですよね<笑><笑>そんなことないですよである日ね寝たんですね、うんはい、でサムまた同じくこう叫んだり蹴ったりしたんですよね<笑>なんかそういう言い方ってすごくなんか自分が<笑><笑> 病気みたいじゃん<笑>危ないやつややんそれ危ないやつだよえ<笑>それからこれ最近もやっとっちゃう最近あ朝起きたら ね, ね足に血まめができてました<笑>そうそうそう覚えてないのなんだけど 痛, 痛い痛い痛いと思って朝起 き, 起きた時<笑>で多分ね 寝, 寝たまま切ってそれから痛そうな顔を見てたんですけど僕ね見ててた面白いなと思いました あ、それこの前のそうそうそうそのなんか痛そうな顔で、ね、見ててねすごいバカだなと思いましたはいまあこんな感じなんですけどいかがでしたかどうでしょうか、うんねうん、もし皆さんね僕たちの動詞、えー、についてコメントありましたらぜひ あの書いてください。書いてください。はい。あと皆さんもしねどっちのお話があればコメントで教えてくださいね。もう皆さんのお聞きしたい。はい。楽しみにしてます。ねーもうまだまだ全然言いたらないんだけどもっと喋っていい<笑>時間ないです。はい。じゃあ今日の動画良かったらはい高評価とチャンネル登録よろしくお願いします。コメントとシェアもよろしくお願いします。はい。よろしくお願いします。はい。じゃあまた次の動画かライブでお会いしましょう。はい バイバーイ。はいバイ バ, ー イ, バ, イ, バーイ。愛してるよー。愛してます。やって。<笑>バイバーイ。バイバーイ。い<音楽>ますはい。はい。あ、今度ねまた時間。あ、今度ね機会があればまた作ってみましょう。あうね、はいそうですね。はい。うん。じゃあ、今日の動画良かったら。 はい、高評価とコメントよろしくお願いしますはい、じゃあチャンネル登録、うん、これ、順番